フム、ね、<笑><笑><笑><笑><笑>まぬけづらめ。 ロボット管理協会からのお知らせですご覧のロボットに不具合が見つかりました即時回収の上こちらのロボットに速やかに交換いたしますご迷惑をおかけし大変申し訳ございません アックス社長をおぎしますああ長老ご覧のとおり猫型から犬型への交換私どもの手で順調に進んでおりますああ結構では引き続き<笑>これでよかったんじゃろうかしかたあるまいこんな結果を見せられてはな まったく君は夏休みの宿題を何だと思ってるんだ国語算数理科社会一つの正解がないなんて先生は初めてだ<笑><笑> ほんじゃ<笑>なかびかのビカ、DA. ビカの。 一年生のび太くんドラえもんドラえもんドラえもんドラえも ん, えもんどうしよう、夏休みの宿題月曜までに直さないと一年生からやり直しだってんと、ドラえもん僕は犬型ロボット もだどんな子にも愛をもって。 何も誕生日に。でもここは気を取り直して。ここはこうするわ。なるほど。これドラえもん。この人誰？ドラえもんが出したんじゃないの？犬型ロボットのワンダフル。いや。もういい。 ボクのてはなんにでもない <笑>犬型ロボットにはこんなことは。 でもこっちはねこのても。 いや、犬の手も借りたいほど忙しいの、うん、はい、プレゼントパーティーの宿題が終わってからね何これ見ればわかるよひどいよ、のび太くん。少し静かな方がいいわプレゼントなんて言って、僕に宿題を押し付けるなんてひどいよひどいこれで集中できるわ 教会の命により猫型は犬型に交換することになりました当社ではお取り継ぎできませんそういうわけにいくモかおやめくださ い, ださいどうしてよお通しできませんお通しできませんドロミさんどう したよ瞬間移動ができないようセキュリティーが張られてるんだそれに他の道具もとか<音>このとおり歯が立たないんだじゃあ私たちどうなるのスクラップされ新しいロボットに作り直されるのさそそんな。 万<笑>事順調順調エクセレントこれでどんどん犬型が売れればがっぷりがっぷり儲かって儲かってハッピーな私もうちょちょちょちょちょ長ちょチュちょチュチュチュっュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチ 猫型型がおらたならいましたバンましさかこれう了解ん何はともあ あ, あだからか。 そこ間違ってるわ。でもなんで突然あそそれはあの子が。ん来たちしつこいやつらだタイムマシンがいいふん、他の猫型もいるようだな。手間が省ける。は早く逃げなきゃはははははははははははははははははなははは 搜救他们的掌声 遊んこるんだろうはこの待てこってか そうかだからあれほど僕はいたか見当たりませんクソくそ組まなくさらせはっち し, しつこいやつらだパワーエモンんさっき言ってたことだけどほら、のび太くんがんとかってうん 見ろよここれはお前ロボット管理協会を知ってるかうんロボットの性能を審査しているところだよねそれはそこに持ち込まれたレポートさ猫型ロボットがいてもダメな子は治らないそれを証明するためにな一体誰がそんな DG コーポレーション犬型ロボットを開発した会社さえ その子はまんまと利用されたんだよねいつまでここにいるの帰りたいよ、僕帰るどこへ見ろよ行くよナイスボールだわん<笑>そうかしら素敵だわんはいそこは、そうするわできたよ できる小判<笑>古いものより新しいもの人間なんて所詮、そんなものさ行こうああ行くんだ仲間を助けに正気かよお前も見ただろあいつら本気だぞ はっ トトイレふ う, えうわなんだよ遊んだら片付けていけよな怒られるのは僕なんだぞんドラえもん 喜ぶと思ったのになおじいちゃんえ引き出し引き出しセわししドラえもんはえいないよやっぱりやっぱりってどういうことどうしたわんなんでもないよトイレの前の準備運動をうを1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4よ 説明は後で、とにかく一緒に来てほしいでも、任せてあおねださて、<笑>サ早くおしよう ん, <笑>ん<笑> なのかしらこの運河の向こうが DG 車だあの警備の寮からすると多分あの塔がコントロール室か闇雲に突っ込むよりあそこを狙った方がよさそうだなドラえもんどこでもドアオッケー やっぱり瞬間移動は使えないなまあ試みたいな、ね、仕方がないひとまず DG 車の入り口まで移動しようこの先が DG 車の入り口だじゃあみんなであれをドーベルアウでもどうやって入るの閉めた DG 車のトラックだ のろいだとふざけるな ですがやつらタイムベルトでこの22世紀に来ているようできっとここに現れるのではないかとうん<笑>仲間たちを助けに行くかええ、ですからまさにミイラ鳥がミイラになる寸法で面白いあとは任せたぞはっん<笑>友情など金にもならん 逃げてネコ型がここに来るってよ仲間を救いに行くかロボットも切りがたいねク<笑>そソやっぱり僕らが来ることは分かってたみたいだねコントロール室はもう目の前だぜここからはタケコプターを使おう 待っていたよ、職人。さあ、鬼ごっこはここまでだ。覚悟してもらおう。ここまでは、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 れやらこんだ待てタヌキ えっあせんくそた頼んだぜ、いま。 かお邪魔しまいいここがロボット管理協会だよずいぶん立派な建物だねさっきも言ったようにここにいる人たちを説得すればうんドラえもんとドラミちゃんは帰ってくるんだね そして、他の猫型ロボットたちもね見つけたわあううさあ、宿題をやるわえー、ここで嘘だろう。本気だわ途中で投げ出すのはダメわ、えーえー、でも今は宿題どころじゃないんだ 助けに行かなくちゃいけないんだ僕の大切な友達を今ドラえもんを助けに行かなかったらもう一生一生会えなくなっちゃうんだだから大事なものを取り戻しに行くわんな<笑><笑>それが済んだら宿題をするわんな約束するよ さあ、おじいちゃん急ごう。ありがとう。ワンダフル。ここで何をしているんですか？ここは一般の人は立ち入り禁止ですよ。ここの偉い人に大事な話があるんだ。時間がないんだ。なんとか会って話をさせてよ。正式な手続きを取ってお会いくださいです。そんな時間はないんだよな。何ですか？ここは倒せませんけど。うわ。さあ、二人とも僕の後ろに入るわ。 さっきの透明マントよりこっちの方がよかったんだ。 石ころパーティーこれをかぶれば姿は消えないけれど道端の石ころのように誰も気に留めなくなるあとは音を立てないように慎重に慎重に 予想したいしかしそうもいかんのじゃあっなんで実は君を調査したレポートが提出されたんじゃえ子守用ロボットは子供を正しく導くロボットしかし君のこの姿が猫型の性能の低さを証明したんだよそんな関係ないよ これは、たまたまだよたたまじゃあいかがなされます、うん、ならばテストをしようテスト彼は君と同じ年齢の子供を平均化したロボットじゃテストで勝負してみるというのはどうじゃろ でやねこ<笑>いい少少型ロボットがいかにけっを抱えたロボットであるか証明するべくここにも。 び太さんよし来い最初の科目は算数です。 を開いた将軍は<笑>これが最後の科目体育ですえ ああえっ合格うん 結果を発表します。まずは、平均くん。七十点。続いて、のび太くん。二点。ええ。ああ。そ、そんな。この結果では仕方ありませんな。長老今のテストの模様が。何者かによって、全国に放送されています。 な何だとみなさん、ご覧になりましたかこの結果が、猫型ロボットの低い性能を証明しているのですさあ、みなさん、これからは猫型より、うん、犬型の時代です一家に一台、理事者の犬型ロボットで、子供たちに明るい未来をなんということじゃ、タクシ君これはこれは長老、いかがなされました今の放送は君の仕業かね仕業とは大げさだ 今の放送は猫型から犬型への交換をよりスムーズに推し進めるためのものあくまでロボット管理協会の決定に従ったまで、うん、長老おドラえもんたちはどうなっちゃうのうんこうなってしまっては残念だが そ, そんな、うん、ドラえもん、うん、それでいいのかは う<笑>んこれは ひどい全部間違いだもうなんで見せるんだよ<笑>のさすフマフサのロボット、タイミングフフフフフフフフフフいでは、予定フフフフフフフフフフフフフフフフフじゃフフフフ これは何のために書いたのかな宿題の絵日記だけどどうせならドラえもんにあげようかなってお<笑>おわらにも見せてくだされ今日から夏休みドラえもんと前から約束していたかき氷の食べ比べをした<音楽>僕は5は ドラえもんは10敗ドラえもんはすごい7月28日、今日は何もない1日だったでもドラえもんがいるだけでなんだか楽しかった いはいほかのノートは0点だがこの日記帳は1000点じゃじゃあ猫型ロボットは子供たちにとって友達でありそして家族の一人だったんじゃわしらは一番大切なことを忘れておったすまなんじゃったなのび太くん あのバカ犬余計なこと飼い犬に飼われるとはこのことかフフフもう教会の決定など知ったことか一匹残らずスクラップにしてくれるさらば猫型へよっし<笑>始まりやがったか。 自給すかもうすぐお仲間とご対面できるぞま、あ、すぐにお仲間ともどもスクラップだがな<笑>んなんだおとなしくしている。な、なんだこいつだ このの会社うん